これな<笑>んか、うのとジェンガが組み合わさったゲームなんではいはいはいルールはウノあーあーあうのだったら1っルールはウノうのでじゃあ縛りジェンガここ行きたいなとかじゃなくて行けるのはもう決まってるっていう意味なくないこれじゃあブロックはラスやんじてそ う, でそうなん一回ガチャンってやっ て, やって<笑><笑>いやねあっとくる こ<笑>これか<笑>これ確かに楽しいいちょっとや俺たじゃあ真ん中だから満数ら時計回るようん。すゃ これななんんでででいい最 初, の最初の、うん、おーねお緑緑のの、ねうんうん、うわお前やったそしたら俺こう赤のドロー2とかで見んだよね。 うわそしたら次が4番だが4番だが4回引くんそういうのあんの<笑>おお<ー>お<笑>俺四枚。四枚。やるわ。<笑><笑><笑><笑>えおおおおおおおおおおおんおおおおおおおおおおおおおチェンジおおおお あああー、そそう、でですす、うん、すすすおおげやここいいいいいっちゃいますね来なな<笑><笑><笑>の心配があ<笑>山ががが山終わっちゃうお<笑>いや任せろ盛りり上盛り上がりがないあ 説明書に負けたつ<笑><笑>つややややっったたよよよ俺タワーの上にブロックを取る先やれよ<笑>先やれれそのくれい<笑>けんのやばいぜ<笑>っ大丈夫っす 俺だったらやんないわ<笑>いや<ー><笑>お前が、えー、<笑>, 笑うな笑うな <笑>, 笑う<の><笑>な<んか><笑>やばいもん<笑>絶対ト い, いけますよカこでで も, 一, でで も, でも一緒に振ってやればさテーブルクロスと一緒だよ一緒じゃねーわー<笑><笑><笑>お前それ、お前カ<笑>までバカダメな先輩についてくのやめなあ、いやお前だって摩擦ってもんがあるんだからこの世にはいや、ないっす な何でもいいだろ。 引き抜いているプレイヤーが垂直に直すこともできますって。垂直にな。片手だったら。ここをピッピッピッってやってもいいってこと。いや、えー、あいうなんすか。<笑>めっちゃ自由じゃん。<笑><笑>いや、お前大丈夫か、それ。だ<笑>。絶対普通のジェンガだったら、無しだから。<笑><笑>マジ。おお。すげえ。でもリバースでもいいんだろう。リバースでもいい。なるほどああ、お前ら長いよ、ね、確かに。<笑> よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ い, い。よしよしよれよ<笑>うよしよしでいよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよっよしよしよしよしよっよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよよいよしよよしよしよしよしよしよしよしよしよしよなよしよよよしよしよしよしよしよしよしよやよしよよしよしし すげえっかそれはどっ ち, <笑>、えー、どっ ち, どっち怖い っしゃーいはショー !OK 笑, <笑> OK? オーケーもらってんだから。<笑>いやいや ね、もうちょっとあるだけ<笑>乱消そういやーいやギリセーフもう今揺れれれてててるるる一回倒れてるからな<笑><笑>倒なめろ。<笑>倒れ うもんえ？下そんなしっかりしてないのお前の。<笑>誰と喋って<笑>ロックと喋ってる。<笑>な、待って待って待って、なんで黄色二枚抜いたの？<笑>取れた。<笑><笑>そんなルールない。だ取れたの。そこに取 れ, 取れるのがあったから、ね。<笑>いやだって前回前回じゃないっすけど。前<笑>回ないよ。<笑>俺上乗ってたもん。ん俺上置いてるもん。まだ<笑>まだスピン。あれは。ま<笑><笑> バスしあの、あー<笑>あ<ー><笑>あ<ー><笑>ワンズのの仲良くなるな、カメ